なんか書いてある？よいしょ。グラバ地域アンナイト。よし行きましょ う, う。いやいやいやいやいやいやこれ進まねえよこれ。すげえ。 風がうわっ道が悪い。 結構ボコボコっすね。 百メートル。意外とね、CB さんね、足回り硬いのよね。 あとこういう感じ、うんー、ほうほうほうほうほう、あ、福島県に入りましたよ。あ、なんか書いてある？よいしょ。 地域案内図よし行きましょうあ桧原湖が見えるよこういうこと ここから下りに入ってくるんですね、結構ねい や, いやいやいやいや、いいややこれ進まねえよ、これすげえ、うん、暑い、あい。ね、あぶね気がちまった いやいやいやいやいややこれ進まねえよこれすげえあつあねねえやっちゃった危ね やべえ初めて立ちこけした初めて立ちこけしたよ俺あれこれかここが傷ついただけかあとこうかこれ書いてもらおう あとは別に大したことねえ な, いなああ あ, あ〜ショックショックだったこここんだけなってると足つかねえんだな てくれたけどこれが曲がってちょっとここ傷つい ち, ちゃったねクランクケースねこれはもうしょうがねえかクランクケースのもったいねえなああいい景色だって言ってるああ余裕がないショックだった ああハンドル曲がってるハンドル曲がってるんじゃんちょっと待ってこれで押したら直るかな はい。 いやーもうほんとやだ怖いな葉っぱのクズおー綺麗綺麗